えー、引き続きやっていきます。ちょっと非常にバランスの悪い。ところから再スタートですけど。なんだこりゃ。ちょちょちょちょちょちょ。 のんびりと聞いてよいしょなんか今メッセージ入れてくれた方がいますけどなんて言ったのかよく分かってないです早口すぎてどこだこっちか今ですね YouTube 用の録画をしながらえーツイッチで 生ライブ配信してますなんだよこのこのこのハードルの高さは何なんだ 私も高所恐怖症ではないですけどこれはちょっとひどすぎませんかこのうわさて危ねえそれいやー怖いいやー怖い <笑>これこうせんのかおっ越したこれ何よしゃがんでかわせるかいやよれるんじゃないしゃがんで あちょっとずれてるよ軸がそうそうそうそうそう持ち直しのはあ手汗がすごいえー、っとこっかこっかこっちか はい。さあ、シアウゼ。一一そう、so, a e to a e a n ですごはいい。「ウィスルー・ウィザー 何え死亡<笑> いやいやいやいや今ちゃんと罰をしましたよ私長押しか長押っぽいですね長押なんてどこにも書いてないじゃん。 え最後なのにこんな戦い方なですかこの。 I won't fight you. Just as you killed Tahir. Do it! Fuck you, asshole. You want me to make my own rules? Rule number one you're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Do not leave me like this cramp. ある 私はあなたの勝ちに行くことはできません。 <笑>ごめんなさい、ごめんなさい。冒<笑>ームービー見ちゃいました。 Decision, asshole! I'm not going to give a lot of reasons to tell you to go fuck yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Pray, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. No, not anymore, it's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are. Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Crane, if you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. All right. Hey, we'll talk about it next time I see you. はいというわけでついにクリアしましたねほっとしたいやいや どうせだったらね、本当は続けて最初からやりたかったですけどね、ちょっとストーリーもなんか、完全に1年間、ぶつっと切れた状態で途中から始めたんで、いまいち、こう、感情移入ができないというかね、えー、ジェイドが点火してしまった時も、あー だけ叫んであとずっとボーっとムービー見入っちゃって<笑>その後もほとんどこう感情移入ができていないせいかあんまり感想をね言うことができなかったので非常に残念だったんですけどまああのストーリーとしてはね非常に面白かったんじゃないかなと思いますというのもお、まあ、デッドアイランド系のストーリーよりはまだ地に足ついた話になってるのかなという気がしますし何よりもねグラフィックが本当に綺麗で えー、説明不足のところを抜くあと、あれかなジャンプが R1 っていうのだけはちょっとやめてほしいですかねせめてねやっぱりツにしてほしいうんでそれができないんであればボタン1個1個ちょっと設定できるようにしてほしいですねすべてのゲームに言えますけど、あのー、やり慣れた FPS のやっぱり操作感でプレイしたいっていうのが ありますすんででね、まあ、それだけですかねそこの操作感の部分と説明不足の部分以外に関しては非常に出来のいいゲームで、えーまあ、私も去年の発売のゲームの中ではね、えー、1、2争う、えー、期待のゲームだったので、まあ、1年越しのクリアになりましたけど、えー、非常に楽しかったんじゃないかとい う, ふうに思います。 えー、っとつい先日ですか、デッドアイランド2の制作発表というか、えー、告知がなされたばっかりなのでねまたちょっとゾンビものも特にデッドアイランドはね1もそれからその続編もね、えー、私はクリアしているので、えー、2も非常に楽しみにしています。 また A40 でやっていくのか私個人でねやっていくのかちょっと分かりませんでいつぐらいの時期に発売するのかも分かってませんけどまたこういうねあのキャンペーンをちょっと1人ないし2人で実況していくっていうスタイルはね、えー、今後もやっていこうかなと思ってるので、えー、楽しみにしていただければと思います では、えー、ちょっとご期待に、ね、添えるような内容ではなかったかもしれませんが、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー、また次回作お楽しみくださいでは最後までお付き合いくださいましてありがとうございましたボレスでしたおやすみなさい